それでは、ホトシさんをディスコードで、ディスコで拍手でお迎えください。はい、では、えっ、ー、と、発表始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と、まず自己紹介すると、えっ、ー、と、ホトと言います。えっ、ー、と、ソフトウェアエンジニアです。えっ、ー、と、チュラリータ株式会社というところで、V. P. O. E. をやっております。 えっ、ー、と、ま、キュラレーターに入るにあたって沖縄に移住して、ま、4年くらい経ちました。えっ、ー、と、ま、もともとは Web アプリケーションエンジニアだったので JavaScript とか書いてたんですけど、まあ、最近は Python とか Docker とかをやってたりします。まあ、コミュニティ活動とかで言うと、えっ、ー、と、PyCon が沖縄で開催された時の、えっと、コアスタッフとスピーカーをやっていたりとか、あと最近だとですね、あの、ISCON っていうウェブアプリケーションのチューニングをする コンテストがあるんですけど、えー、とそれの昨年と今年 の, あの Python 実装の担当をやったりとかしております。はいでえー、とちょっとだけ会社紹介させていただくと、チュラレタ株式会社です。えー、とプラチナスポンサーやってるので、お名前聞いたことある方いるかと思うんですけど、まあ、沖縄の会社で、えー、と沖縄に最高に面白い仕事を作りたいという思いで創業した会社になります。 まあ、あの、受託でデータ分析とかアプリ開発とかやってるんですけど、まあ、人が足りてないので、あの、絶賛採用中です。えっと、皆さん、沖縄でぜひ一緒に Python をかしましょう。はい。じゃあ、えっと、本題に入っていくんですけど、今日はどんな話をするかと言いますと、えっと、まあ、結構最新の手法で、こう、イケイケな課題解決をしましたとか、まあ、なんか、そういう話じゃなくてですね、まあ、そんな に, に皆さんご存知のやり方かもしれないんですけど、まあ、あの、 古い手法を積み上げてですね、一つのシステムを作り上げてみました。そこに結構 Python というのが絡んできましたよというような内容でお話しさせていただきます。はい、で、えー、と話の流れとしては、まずどんな課題があったのかみたいなプロジェクトの概要 と,、えー、と、じゃあどんなシステムを作ったのかっていう概要の説明と、えー、とじゃあどんなところで悩んで、どんなふうに判断してきたかっていう設計の勘どころというような流れで、えー、とお話をさせていただきます。 はい、じゃあまず最初にプロジェクトの概要からお話しします。はいえー、とお客様でですねあの、とある工業製品を製造しているお客様が、えー、といました、えーとまあこう。ある原料をです、ね、あの加工機器にこう入れて、入れる と,、えー、と製品が作られるみたいな、まあ、そういう。 よくある製造ラインみたいなのをお持ちのお客様がいて、えっと、ただその原料というのがあの癖ものでしてなんか形とか大きさにばらつきがあったりと か, あのなんか不純物の混ざってる割合がばらつきがあったりとかして。 なんか、ここのばらつきに応じて、こう、機械のパラメータを上手に設定しないとですね、あの、製品の品質に影響があったりとか、まあ、その、最悪機械が故障してしまうみたいな、その問題が発生します。えっと、そのため、その、人間の職人がですね、この機械のパラメータというのは、この原料だったらこんなパラメータかな、みたいなふうに、えっと、設定する。 職人さんがいました。ただ、その職人技になってしまっていたので、例えば製造ラインを増やそうとしたときにスケールできないとか、えー、っと、まあ、その職人さんを育成していかなければならないとか、まあ、そういった俗人化な問題が発生しておりました。はい、ということで、このプロジェクトの目的では、その職人技をですね、AI で置き換えることで全部俗人化を解消したいっていうのと、あと、まあ、職人さんと同等の製造の効率と品質を維持したいというのが、えっと、目的に。 なったもの で, すはい、で、じゃあ実際どんなことに取り組んでいったかというと、えっと、まず AI というのは作れるのかどうかというのを実証実験 POC というのを実施して、POC、まあ、を実施した結果、まあ、それなりにいい結果が得られたので、えっとまあ、じゃあそれを工場に組み込んでシステム化しましょうみたいな流れをやってきました。で今日の話はです、ね、AI どんな機械学習モデルを使ってやったのとか、えっと、そういった内容については触れません。はい でただ、まあ、概要としては、原料の品質の情報とか、まあ、そのセンサーから取得した時系列データとかを用いてその、最適と思われる機器のパラメータを出力するみたいなものが作ることができました。でそれなりにいい結果が得られました。でえー、とその上でじゃあ、AI モデルとその制御システム、まあ、その機器が連携する仕組みというのを、えーと 構築しましまたでただ、ちょっとポックやる中でいくつか問題が課題が判明して、まあ、データの質が良くないとか、データの量が不十分とか、データ連携に手間がかかるとか、大変だとか、なんかそういう課題が 発, 発生したので、えっと、システム構築では、じゃあちゃんとデータを蓄積できる仕組みも作りましょうとか、じゃあデータが溜まった後にあのに定期的にその機械学習モデルを再学習する仕組みを作りましょうとか、なんかそういったところも、えっと、今回、システム構築に含んで おりますはい、でここまでで、えっとまあ、プロジェクトの概要とか課題、目的という話をしました。でここから、えっと、どんなものを作ったかというお話をします、はいで。全体像をまずお見せするとこんな感じになっております。まあ、これだけ見てもちょっと分からないとは思うんですけど、まあ、ここで分かってほしいのは、工場の中に何かサーバーが、Linux サーバーが置いてあって、そこで何かが動いているというのと、あと AWS を使って、まあ、そこと連携して何かやっている。 というところを分かっていただければと思います。で、えっ、ー、と、この中で、えっ、ー、と、 何が大事か、実現したかったところというのが、この3つで、えっと、順番に説明すると、左から、えっと、AI が制御システムに最適なパラメータを設定する箇所。まあ、ここが今回作りたかったコアの部分ですね。で、真ん中の部分が、えっと、センサーデータを今後のデータ分析に使いやすい形で蓄積する。まあ、どうしてもそのセンサーデータを生で溜め込むだけでは、データ分析に活用するのが難しいみたいなところがあるので、ここをちゃんと他のマスターデータと紐づけたりとか、えっと、なんか、 欠損というのを処理をするとか、いろいろやった上で使いやすいデータを作る、データウェアハウスみたいなのを作るっていうのが一個目的でありました。で、えっと、最後、右側のやつは、えっと、蓄積したデータ、データをたくさん溜め込むことができたら、まあ、改めて最新のデータを使って、えっと、モデルを再学習する仕組みを作るっていうところが、この3点を実現したいがために、こ の, あの一連の流れというのを、えっと、作りました。 まあ、ちょっと右側のそのログ監視通知とか CICD とかはまあ書いてはあるんですけど、割と一般的にまあそうだよねみたいな話だと思うので、ここは端折ります。はい。で、まあ p y c なので Python の話をえとちょっとするんですけど、まあこのプロジェクトでは多くの場所で Python を採用しました。えっ、ー、と、まあプログラミングが用いられる箇所ではまあたい全部 Python を使ったみたいな感じになっております。で、まあその この後のスライドはですね、あの各各所、ここからなんか細かくいくつか見ていくんですけど、なんかそこがそれぞれどのように技術選定をしていったかみたいな話を絡めてやっていこうと思います。はい、じゃあまず最初にですね、えー、とこの工場のセンサーを取得してデータを送信するみたいな部分をお話しします。 え、まあ、データを集めるにあたってですね、なんかこうセンサーにアクセスして、それをアマゾンススリに送るみたいなのを作る、作りたいんですけど、センサー、センサーデバイスに直接アクセスするわけじゃなくて、すでに工場には、あの、センサーシステムという何かがあって、なんかこうセンサーを集、センサーデータを集約するようなものが、えっと、ありました。で、えー、っと、 まあ、こいつに問い合わせてですね、あの温度センサーのデータくださいみたいに問い合わせて、はい、はい、よって言ってこう10分、直近10分分のデータを返してくれるみたいなのがあるんですけど、こいつがなんとあの HTTP とか喋ってくれたら楽だったんですけど、TCP ベースの独自プロトコルを 使って、そのこのセンサーシステム独自のプロトコルを使って、えー、とアクセスしないといけないという仕様になっておりました。えー、と当然のことながら Python でその独自プロトコルを喋るあのライブラリとかはないので、さてどうしようかなというふうにな、えー、ります。というわけで、えーと、今回はですね、その独自プロトコルを喋る、えー、と仕組みを Python で書きました。えーと まあ、この右側にあるのは結構疑似コードというか、まあ、実際の本物のコードではないんですけど、まあ、大体こんな感じで動きます。えー、と皆さん、Python で TCP 通信しようと思ったときって、結構標準モジュールのソケットとかを使おうかなとか思う方多いかもしれないんですけど、えー、と今回はです、ね、通信処理というのをまあノンブロッキングな感じで書きたいなというのがあって、えー、AsyncIO で実装しました、えーと。あんまり使ったことない 方多いかと思うんですけど、アシンク IO ってこのオープンコネクションってやつを使うと、非同期で TCP 通信ができます。なんか、ここで非同期なこのリーダーとライターを開いた後に、なんかこう、バイト列をこう投げたり受け取ったりすることができます、はい。で、じゃあ実際そのバイト列をどうやって組み立てたりパースしたりするかっていうと、まあ、Python は比較的そのバイ ト, バイトデータ の, あの組み立てとか、 パースが結構簡単にできる言語なので、ここはすごい素直に書くことができました。このリクエストのところにあるのがそのバイト列組み立てているようなところで、えっと、真ん中にあるこの辺がその受け取ったバイト列をパースして、情報を取得しているみたいなところですね。はい、で、まあ、こんな感じで書くと、意外とこの独自プロトコルの実装って簡単にできるんだなみたいな感じでした。はい、続いて、この 受け取った生データを処理するみたいなところが、えー、とご説明します。で、まあ、ちょっと2段階で処理していて、あのセンサーデータを前処理するというところと、1日1回の集計処理する。 とますでえっと、生データの処理、何してるかっていうと、えっと、ちょっと上の図を見ていただきたいんですけど、これ左から右に向かってその時系列データを表しているんですけど、先ほども言った通り、生データって直近10分間の時系列データを得られるんですけど、必ずしもこの生データってやつがその1回分の生産単位でその取得できるわけではないですよね。なのでこの 生データの中からうまいこと1回分の生産データっていうのを切り出して、それをその違う、えっと、前処理済みデータっていうところに保存するみたいなことをえとやっています。まあ実際にはここでなんか他のマスターデータと紐付けたりとかもろもろやってるんですけど、それについてはちょっと割愛します。えっ、ー、と、次に2つ目のデータ処理では、えっと、 1日に1回こうバッチ処理をして、あの1日分のデータを集計して、集計結果をデータベースに入れるみたいなことをやっています。ここはまあそんなに難しいことはないと思います。で、えっ、ー、と、この1つ目のデータ処理ではあのラムダを使っていて、2つ目のデータ処理ではモドニー CS を使っているって、なんか使ってるツール違うのはなんでみたいな話は、えーと、この後また別途紹介します。で、えっ、ー、と、 次に、このモデルを再学習する処理の箇所の説明をします。まあ、ここもそんなに特筆すべきとこはないんですけど、まあ、1ヶ月1回、1ヶ月じゃないや、えっ、ー、と、まあ、データをどんどん溜め込んで、3ヶ月に1回くらいですね、あの溜めたデータを元に、えっ、ー、と、モデルを再学習するところを、また、あのとお CS で Python を使って実行して、えっ、ー、と、学習したモデルをデータベースに保存します。そういったところを書きました。ここはそんなに説明することはないかなと。 で最後に、えーと、推論 API という場所ですね。制御システムと連携して、えー、とパラメーターをこう設定する、職人さんの代わりに働く部分ですね。 ここはです、ね、なんかありがたいことにですね、制御システムの方がですね、HTTP を喋ってくれることになりました。えー、と制御システムの方からあの、こんな原料で生産をしようと思いますっていう情報が、あとこちら側に送られてくるので、えー、と学習済みモデルを使って推論して、こんなパラメータで生産してはどうですかみたいなのを HTTP レスポンスで返すっていう、較的シンプルな仕組みで、えー、と実装しました。まあ、えっ、ー、と、いうことがあるとすれば、 えー、とまあ学習済みモデルっていうのは、AWS から取得してきてるんですけど、取得したモデルはメモリに保持しておいて、キャッシュしておいて、例えば工場と AWS の間で、障害が発生し、ネットワーク障害が発生したりしても、そのままあの生産を継続できるような、オフラインで生産が継続できるようなえと仕組みにしました。はい、で、ちょっと細かい話なんですけど、 の HTTP のレスポンスをですね、なかなか返さないでいるとですね、工場の生産がどんどん遅れていってしまうみたいな、えー、と懸念がありましたもちろんあのクライアント側からタイムアウトで勝手に切ってくるっていうのはあるんですけど、一応サーバー側でもタイムアウトはあの設定しするようにしましょうねというのがいいかなと思います。あの今回はその HTTP サーバーに、えー、IOHTTP サーバーを使っているので、まあ、こんな感じのデコレーターファンクションを作っておくと、なんかこう、 あのエンドポイントの作るときにこう5秒でタイムアウトしますみたいなのが作れて便利ですって話。ここはちょっと細かい話です。はい、というわけで、あのシステムの全体像というのをなんとなく説明しましたが、なんとなくイメージしていただけたでしょうか。はい、こんな仕組みを作りました。でじゃ あ, あの、なんでこんなふうにしたのみたいな話をします。まあ、ここがちょっと本題です。 でえー、と先ほどもお見せした資料で、えー、と Python が各所で使われているという話をしたんですけど、じゃあなんでその Python を使いまくってるのっていう話をするとですね、えー、とま前提として最近のプログラミング言語ってどれ選んでも何でもできるじゃないですかっていうとなんか、なんかいろんな各方面から怒られそうなんですけど、えー、とさっきこう、じゃあ例えばセンサーデータからデータを詰めるとこう。 独自プロトコルを Python で書きましたって言ったんですけど、別にこれ多分やろうと思えば JavaScript でも書けるし、g o ランとかでも書けると思うんですよ。別に何でも書けるし、多分ここのシステム全部 JavaScript で書いてって言われたら書けるような気もするんですけど、じゃあまあそれはそれとして強みが生かせる言語を選んだ方がいいよねってことで、今回はデータ処理とか機械学習とかやってるので、Python がいいかなというふうになっています。で、またそれとは別の 話として、やっぱシステム全体で言語は統一されていた方が、まあ、メリットがありますよねというふうには思っていて、えっとまあ、例えばそのここ右下にこのデータ分析用の Jupyter ノートブックとかがいるんですけど、ここで Jupyter ノートブックで、えっと、分析に使っていたコードをです、ね、あのこの再学習の方にこう転用したりとかですね、あのコンポーネント間でいろいろ流用できるみたいなメリットがあるのと、あとまあ 例えばあの、明日、明日自分がこうトラックにはねられて入院したとして、じゃあ、他のチームメンバーでこのシステムをメンテナンスできるかっていうと、まあ、例えば、弊社のメンバーであれば Python は書けるので、まあ、Python が書ければ、まあ、このシステム全体を触ることができるみたいな状態にしておくと、まあ、結構そち、チーム的なというか、あと組織的な意味でメリットはあるのかなと思っていて、まあ、システム全体で言語を統一するってことに。 意味があるのかなと思って今回はあのシステム全体を Python で作ろうみたいな風うになりました。こういう話をするとですね、Python は遅いからと か, なんかそういう話を思う方がいるかもしれないんですけど、まあ、少なくとも今回のプロジェクトでは特に問題にならなかったんですね。まあ、実際にあの Python というか cpython が遅いかというと自分はぶっちゃけよく知らないんですけど、はい、仮に Python が遅いとしましょう。仮に Python が遅いとしたときに何が ディスクから考えるっていうのが大事だと思っていて、Python が遅いとした時に、じゃあ API サーバーのレスポンスが遅れるとかは実際あると思います。これが作っているのが、例えば広告配信のサーバーとかだったら、例えば 0.0 コンマ何秒の世界で、あの、レスポンスを返さないと、あの、負けてしまうみたいな話があると思うんで、なんか Python 使いづらいとかあると思うんですけど、今回はですね、あのサーバーは5秒以内にレスポンスを返せばいいくらいの要件だったので、別にここは無問題。 でしたあとはバッチ処理の時間がかかってコストがかさむみたいなリスクもあるかなと思います。えー、と例えば Go で書いたら1時間で終わるバッチ処理を Python で書いたら1時間半かかりましたって言ったなんかその分のサーバーリソースのコストがかさむと思うんですけど、まあ、今回はです、ね、なんかバッチ処理は 1, 1日に1回実行しているのと月に 3ヶ月に1回実行してるのだけだったんで、まあ、そのコスト試算してみたんですが、まあ無視できるレベルだったので、あの今回は別に全部 Python で作っても問題ないであろうみたいな感じになりました。この辺のね、なんか個人的な所感としてはですね、計算リソースは、あの、 結構昔はカリカリにチューニングする必要があったのかもしれないんですけど、あの今はクラウドで柔軟にスケールできる時代なんで、まあ、なんか言語としての速度っていうのはまあ気にするべきケースはあるかもしれないんですけど、まああの必ずしも大事ではなくて、あの言語としての強みとか開発スピードとか、なんかそういったところに目を向けるのが大事なんじゃないかなと思っていたりします。はい。で、じゃあ次の話すると、じゃあさっき AWS でデータ処理を行うときに、なんか今日こう、 ラムダと ECS を使っていたのはなんでみたいなところがあったと思うんですけど、かデータ処理を行うときに AWS ってものすごいたくさんのサービスがあって選択肢が多いと思うんですけど、なんかこういったときに何どんなことを考えて選択したらいいかなっていう話をします。えっと、まあ、今回で言うと、えっと、2つデータ処理の箇所があって、要件で言うと、あの、1個生データの前処理は、あの、S3 オブジェクト。まあ、あの、生データがオブジェクト、ト S3 にこう、 投げられるたびに、えっと、変換処理をしたい。であの、投げられる頻度で言うと、まあ、数分に1回程度。まあ、大して多くないです、ね。で、すね1回あたり処理にかかる時間は、まあ、1秒とか2秒とか、それぐらいの数秒で終わるレベルですね。早い。で、まああのちょっとデータ処理を伴うので、Python と Pandas を使って処理書きたい。で、もう1個の要件の方で言うと、えっとまあ、日時、1日に1回の集計処理。 をしたくて、1回あたりの処理は数分から数十分かかって、こちらもその Python と Pandas で処理を記述したいみたいな内容に。 じゃあこういった要件の時にえっに、と、何, 何選んだらいいかなみたいな。まあ、ここだいたいなんか選択肢に上がるのはこの辺なのかなと思います。えっと、まずヒットで上がるのはラムダだと思っていていやこれ、これは本当に手軽ですごくよくできたサービスだと思っていて、ラムダで書けるなら全部ラムダで書きたいくらいに思っているんですけど、ただちょっとあのラムダの欠点というか、まあ、しょうがない点としてはあの、タイムアウトが最大でも900秒なので、もしかしたら900秒でも終わらない。 かもみたいなバッチ処理にラムダを使うことはできないというのがあります。あと、AWS バッチですね。これはあのなんか当初あのイベント、イベントブリッジからのスケジューリングができないと思ってその除外してたんですけど、実はイベントブリッジからのスケジューリングができるということがあの後で分かったので、まあ、AWS バッチも結構有力な選択肢かなと思います。あと、あと AWS グルージョブ ですね、グルーっていうと結構マネージドフルマネージドスパークみたいな印象を自分は持っているんです。あの結構 PySpark を使うときにあの選択肢に入ったりすると思うんですけど実は PySpark じゃなくてあの普通の Python シェルでも情報を動かすことができます。でただちょっと欠点としてあの Python のバージョンを Python3 ぐらいのコミ 大雑把なリ度ードでしか Python バージョンを選択できないので、じゃあ Python 3.9 の最新機能を使いたいよとか言ったときに結構使えないみたいなデメリットがあるかなと思います。で、えっとで、日時バッチの方は最終的にこの Amazon ECS Tasks を使うことにしたんですけど、えっと、まあ、裏側が EC2 だと、あの、 裏側を EC2 にして、その基本的にインスタンス数を0にしておいて、日時バッチが起動するときにだけインスタンス数を上げて、バッチ実行とかできるのかなと思ったんですけど、なんかそれができなさそうだったので、タ、えーゲットを使って、ターゲットを使うと自分でその EC2 インスタンスとかをマネージしなくていいので、結構実行されている間だけ課金するバッチ。 日時バッジを実行している、その1日1回 数, 数分から数十分の間だけ課金されるみたいな仕組みを作ることができて、まあ、かなり良かったですという感じです。はい、でここでなんかあの、選択肢に EC2 入ってこないのみたいな話はあるんですけど、まあ、ちょっとここはあの、まあ、EC2 使うと自分でサーバー管理しないといけなくて大変だよね、なんかマネージストサービスを使えるに越したことはないよねという話。 ですこのスライドはちょっとスキップしますね。で、えーとまあ、ここまでで、ね、の AWS のマネージドサービスをあれこれ使ってあの、このデータ処理とかをするやり方とかを考えてきたんですけど、とはいえ、いくらマネージドサービスを使ったところ で, です、ねえーと、サーバーの管理からの逃れられない部分がありますこれ。工場の部分に Linux サーバーが置いてあります。はい でなんで Linux サーバーを置いてあるかというと、今回生産に関わるシステムは工場内で完結することという要件があったので、どうしてもそのパラメーターの推論はです、ね、工場の中で行う必要があったため、オンプレサーバーが必須みたいになっておりました。でまあ、オンプレサーバーが大変というのは、わりかし分かっていただけるかと思うんですけど、オンプレサーバーでちゃんとした本番システムを運用しようとするとあの、例えば可用性を高めたい。そのシステムが 止まらないようにしたいと思うと、じゃあ物理サーバーを複数台用意して冗長構成を組んでとかやっていくと、まあ、こうもうちょっと設計が複雑になってきたりとか、運用オペレーションをいろいろ考えていかないといけないな、みたいなところはあります。であと、耐久性を高めたいあの、例えばハードディスクのデータが消えないようにしたいとなると、じゃあバックアップ取りましょうかみたいな話になってきて、じゃあバックアップの仕組みとバックアップする先を用意しないといけなくなって、そうするとなんか面倒見るコンポーネントが増えて大変ですねみたいな話を。 あると思います、はい、でで今回どうしたかっていうと、えっと、サーバーが壊れるのはしょうがないしサーバー壊れた時はまあ壊れた時になんとかしようねみたいな方針で倒しましたちょっとそんなのありかよみたいなあのツッコミはあるかもしれないですけど、えっと、例えば ど, どう考えたかっていうと可用性を割り切るっていうのはえっと 障害が起きてサービスダウンしたときは、もう AI を切り離して、これまで通り人間に切り替わればいいっていうふうに割り切ってやりました。まあ、とはいえ、レイドを組むぐらいは簡単にできるので、レイドを組んだりはしましたけど。で、もう一個、耐久性を不要にするというのは、サーバーをステートレスに保つという意味で、データをそもそも保持しない、えっと、 リラックスサーバーの中でデータはそもそも保持しなくて、あのサーバーが丸ごと全部死んでもまあいいやって、新しいサーバーを用意してきてあの置き換えればそのまま継続できるみたいな仕組みにしました。なのでそのログとかも含めて全部クラウドに寄せて、あのサーバーには何のデータも保持しない、消えてもいいデータしか保持しないみたいなこにしました。で という方針で倒した結果、サーバー1台で全部動かせるように割り切ることができました。でサーバー1台で動かせるようになると、構築と運用のコ数っていうのを大幅に削減できて、ま良、あ、かったねという話です、はいでえーと。次は、なんだっけな、これは。でじゃあ オンプレサーバーのサービス管理どうしているのって話をすると、えっと、ちょっとこの、またこの Linux サーバーの部分の話をするんですけど、まぁ、あ、ちょっとここって今、ワーカーと HTTP サーバーの2つしか動いてないように見えるんですけど、これちょっと複雑だから記載してないだけで、実際は6個くらいサービスを動かしております。で、このオンプレサーバーの中でどうやってこのサービスを管理しますみたいな話ですね。で、まあまああの、現代、現代なので、現代というか、まあ、ま 普通にドッカーというのが有力な選択肢に上がってくると思っていて、今回もドッカーを使いましたであの。ECS を AWS 側で使っていたので、ドッカーのイメージをビルドする仕組みとかはすでに作ってあって、でじゃ あ, まあそこに乗っかって、そのオンプレ側の Docker イメージもそこで管理して、そこからプルしてきて動かせれば、まあ、デプロイフローとかが簡潔になっていいよねという感じで Docker を使いましたで。ここからがなんかちょっと 変, 変な話かも。 えっと、知れないんですけど、えっと、コンプレサーバーはあの1台というふうに割り切ったので、まあ、なんかこう、Kubernetes 使うかなと思ったんですけど、これは Docker Compose でいいんじゃないということで、Docker Compose で運用することにしました。じゃあ、ログをどうやって送るかというと、なんかあの AWS ログドライバーっていうのが Docker にはあの標準で入っていて、それでクラウドウォッチにの Docker のコンテナのログを送ることができたりとか。 死、まあ、活監視はち ょ, っとちょっと自分で作らないといけないので大変だったんですけど、各コンテナがそのランニングかどうかっていうのをクラウドウォッチュメトリックスに送るみたいなのを作ったりとかあと、まあ、リスタートポリシーを設定しておくとサーバー再起動で自動で上がってくれるとか、まあ、そういったところがあって、え っ, と、っかコンポーズでも、まあ、その本番システムの運用をできる感じにはなってきました。で何が メリットかというと、まあ、設定ファイルを書くのも運用するもとにかく楽で、あと、なんか開発環境と設定ファイルを共有しやすくて、まあ、開発環境で使ってたやつをちょっといじって、そのまま本番環境にできたりとかして、まあ、その辺がすごい便利でよかったです。はいまあ、Kubernetes 使うのが一般的かもしれないんですけど、Kubernetes を使う理由っていうのは、まあ、多分いろいろあると思ってて、ケースによってあると思ってて、ただ、特になければ d o コンポー Compose っていうのを検討してもいいんじゃないかなと思ったり。 ここまでで、なんかざっくり と,、えー、とどんなことを悩んで、どんな技術選定をしてきたか、えー、とみたいなところをご紹介しました。で最後に、えーとまあ、まとめなんですけど、えーとまあ、今回は工場に AI を導入してデータ分析基盤を構築するみたいな、えー、と事例をご紹介しました、まあ。プログラミングが必要な箇所はだいたい Python で。 統一したとか、えっと、AWS 側はマネージドサービスをフル活用したりとか、あとまあ、オンプレサーバーはなんかこう、さまざまを割り切ることで、サーバー1台で、えっと、運用できるようにして、なんかコスト削減とかできるようにしましたみたいな内容をざっくりご紹介しました。ちょっとまあ、 最終的にこれが言いたかったんだみたいなあの内容があるわけじゃないんですけど、えっと、この事例の話から、えっと、皆さんが 何, 何か一つでもあの持ち帰っていただける内容があればいいかなと思います。えっと、といったところで、えっと、私の発表は以上になります。ありがとうございました。発表ありがとうございました。ディスコードに質問が1点ありましたので。 3件ありますかはい。いくつかありますね。少々お待ちください。<笑>大丈夫ですか。あこれ関係も 質 問, で質問がありますので、ちょっとお願いいたしますと、質問内容ですが、興味深い内容で資料を見返したいのですが、資料公開はございますでしょうかという質問がありましたが、公開されますか は, はい、えっと、ちょっとまだ公開できてないんですけど、あのこの後資料公開する予定です、はい。はい、分かりました。ありがとうございます。あともう1件ですけども。 工場システムの場合、業界次第で10年かそれ以上動かすこともありますが、オンプレサーワーは塩付け設計ですか、あるいはどこかのタイミングで、あバージョンアップなどで入れ替えるようなことは気にされていますでしょうか。そもそもロングランというない業界でしかすみませんということですが。はい、そうですね。 うんちょっとバージョンアップなどで入れ替えられる。ちょっと質問の意図が合ってるか分かんないんですけど、そうですね、業界10年かそれ以上動かす想定の仕組みというのはそのとそり で,、えーとそうですね、基本的に Linux サーバーと言いつつ、Docker を入れて Docker コンテナを動かすことしか考えてないので、えー、とここ OS 側は結構カジュアルにこの セキュリティフィックスとか入れてアップデートとかできるようにはしていたりしますし、その動かすコンテナの中身というのも、まあ、あの、普通に何かアップデートしたいときは、ビルドして持ってきて、もう一回動かすみたいな風な、簡単にそこのアップデートできるような仕組みにはしています。ちょっとすみません、質問の意図が違っていたらすみません、また後であのチャットとかで回答します。 でお時間になりましたので、ホトさん、トークの終了をいたします。発表ありがとうございました。参加者の方はディスコードで発表者の方に大きな拍手をお願いいたします。質問がある方、または直接お話がしたい方は、ディスコードの Ask the Speaker のトーのトラックチャンネルに移動してください。Ask the Speaker のトラックは、シャープパイコン j p アンダーバーさん3です。また、スポンサーによるスペシャルブースがありますので、